これで今、マグロ、ハエ縄用の針を作っておりますなんかあ、入んない入んない取ってあげようか名前が出ないようにね、優しいなこれですね、こうこれを何本170本作ってんのか1人2人前、900本ぐらい作ってたんで、900か1人 一人一 900, 人900全部900とかなんかひたすら毎日やってた記憶がある<笑>揺れてたら嫌だねこれそう下向いて上えって何かあれね高校しなかったからずっとここに着岸してたからあそうなんだそうそ う, そう、okay. ね、こんな感じで作っていきますはい、はいはい、去年よりひっといて伝えた そうねこう輪っかだけ作った状態から反対側のもないんですけどね。ここに こう針つけてってで結局ここでねかしめてかしめるっていうかここでつけてがっちり固めてなんだろうあれか枝縄枝 縄, 枝縄のね完成でございま す, すさてこれだこれつけてひたすらつけていくっていう作業に、ね、してますね これですねこちらはチェックしてねじってないかとかあのグルッてないっていうかチェックしてで針つけますこうこうこうこうこうねこう見てってあれさっき作ってたさっき作ってた や, つてたやつこうこれね OK こう あとは、コイルしてカゴに収めます。